卒業生で結成されたよさこいサークル湘南東華と申します令和元年に活動を始めた私たちですがこの体制での活動は今年度が最後となります精一杯踊らせていただきますのでどうぞよろしくお願いします 笑い声は絆と、勝てばシャ座ればボタン歩く姿は由の花芝しに子供を錦母南の人々北の争い水面線を駆けゆくあなた 六門達成今日のよき日を い, いさしくお守りください。 ゆっくりと持てい 私はにかか南の人々の旗の友人<笑>からくないの稲は ありがとうございました。湘南東海の皆さんでした。